おはぎバンド皆さんこんばんは石井とマー明ですこれだけはどうしてもどう考えてもやめられないことをテーマにおしゃべりするおはぎバンド石井ー明の「あれすることだけやめられない」8月16日水曜日の夜の放送ですけれどもね、えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうか ちょうど、まあ、お盆がね昨日で明けて今日から仕事始めみたいな人もいるかと思うんですけどね、あのー、全然こう休みモードから戻らないみたいな、えーまあ、水木金働いたらまたね土日休みの人もいいるかもしれなのでねいるかもしれないのでね。 えー、頑張っていきましょうっていう感じでこの番組は月水金で日替わりでテーマを変えてお送りする番組でこれだけはどうしてもやめられないなということについてお話ししていきますま あ, あの主にね僕がやめられないなと思うことなんでで、えー、水曜日のテーマはゲームという感じでね先週に引き続きドラクエイレブンの話をねもう満を持してしていきたいなと思うんですよ ね,、えー、っとねドラクエなんですけど えっと、全く攻略サイトとか見ずに、えっと、今、進めてはいたもののちょうど今日ぐらいから、あのー、攻略サイトというか、まあ、効率のいい経験値の稼ぎ方のテクニックとかそういうのとかあとはあの素材どこにあるんだっけみたいなのをちょいちょい調べ始めるような感じになってますで、えっと、今でいうとねもう一番最後の大ボス手前ですねのところぐらいまで行きました。まああのー なんかねドラクエ3で言うとゾウマ倒すぐらいの感覚で思ってたらなんか今僕がいるところは裏ボスの手前みたいな感じみたいですねなんかレベルをね70ぐらいにしてもねあのー、最後のラスボス勝てないからおかしいなと思って<笑>それってもう完全に裏ボス倒すぐらいのね段階じゃんって思ったらまあまあよくよく見てみたらなんか僕が今倒そうとしてるのがその裏ボスに当たるもんだったみたいな。 なんかねこうドラクエ3でいうゾーマってあれなんか僕にとっては別に裏ボスっていうよりかただの本当の大ボスっていうイメージだったんですけどねなんかバラモス倒しただけでドラクエ3クリアしたっていうやついないじゃないですか<笑>あの な, なんか変な感覚だなって思いつつねやっててで、あのー、今もうすでに全メンバーレベル99まで上<笑>げちゃいましたねあの効率のいいレベルの上げ方っていうので。 えー、とーなんだっけ主人公とマルティナとカミュとえシルビアの4人のパーティーでまあ全員をゾーン状態に入れた状態でえーとーなんか経験値がとかゴールドが全部あの上がるっていう連携技を使った後になんにスペクタクル賞だっけね<笑>何賞だっけそのもう一個のね連携をさらにこう間髪入れずに入れていくみたいな。 ゾーンに入るためのアイテムは使わなきゃいけないんですけど、まあ、2回ゾーンに入れて2回連携技使ってえ経験値とかお金を上げた後に敵全部をメタル系モンスターに変えるっていう連携技であのー、サムネに貼るかな1回で80万ぐらい経験値が入って、えー、それでものの40分ぐらいでね、あのー、全員が70レベルから99レベルにあの上がるっていう感じでもう今、あのー、ちょっと消化してなかった。 なんだっけあのドゥルダの谷 の, あの連続大闘技場みたいなやつも全部あのパーフェクトクリアを先ほどしてきたところですね。いやーなんかあっという間にレベル99になるしねあとはもうあのそれぞれの武器をね集めたりとかあと今作。 なんか敵がこう状態異常とかすげえ使ってきません、なんかあのー、まあ、ちょっとネタバレにもちろんなるんですけどね、あのー、最後のボスも一旦戦ってね、殺されちゃったんですけど、麻痺にさせてみたりとか、もう必ず全員死ぬ攻撃してみたりとか、もう結構アグレッシブになんていうのかな、もう殴り合いとか、魔法の打ち合いとか、そういうんじゃなく、もう凍てつく波動ぐらいしか使ってこないイメージだったんですけどね、今までのボスって。なんかもう 何なんのみたいな本気で殺しにかかってきてるやみたいななんでその状態異常を防ぐためのエルフのお守りっていうのをね今人数分作ろうと思って必死で今オリハルコン集めてます<笑>そんな感じでやってるんですけどやっぱねめちゃくちゃ面白いっすね今作ね全部やってもう今もうなんつうのあとはあの僕 3DS 版なんであの過去のダンジョンに行くあのなんか4つ族のやつは 第5階層ぐらいでまだ全然進んでないんですけどメインのストーリーはもう大詰めだしクエストサブクエストもね結構いっぱいやってるし、えー、その合間に、まあ、モンスター倒したモンスターのコンプもしたいなと思って、まあ、街を練り歩いてそこで倒してないモンスターを倒すみたいなことをずっとやってるんですけど。 なんかねあのさすがに今日ぐらいからちょっと作業化してきたけど昨日ぐらいまでは本当すげえ楽しくてなんこれいつまで続くんだこの楽しい感じみたいなあのー、もうカジノも満喫して今で言うとえっと小さなメダルは全部集め切ってでえっと140枚ぐらい。 累計で集めたしゴールドも今50万ゴールドぐらい持っててカジノコインも130万枚ぐらい持ってるんですよで勇者の剣も2本作ったし<笑>えっとーなんだっけ過去 の, そのすごい、えー、勇者たちロシュ様その過去の勇者、えー、と僧侶魔法使い戦士の4人の、えー、コスプレ防具とかもちゃんと全部ねあのーあのー、ゲットしましてまああとラスボス倒すのと まあ、ここまできたら全部コンプしたいなと思うのですやってるっていう状況ですねいやでもまさかでしたね本当ここからねどんどんストーリーのネタバレ入ってくんで、あのー、タイトルにも書きますけどね、あのー、聞きたくない人は聞かないでいただきつつあのドラクエとか本当に興味ない人もう本当ごめんなさいって感じだけどただひたすらあと 10, 10分以上ぐらいしゃべらせてもらいますね<笑>あのー、今回のストーリーすげえ や, やばいんですよねあの1、ー 世界が崩壊してでここまででまあバロモス要中ボスみたいなでそれにさらに悪いやつがいるだろうなと思って倒してでなんか展開があるかなと思ったらまさかのその世界が崩壊する寸前に勇者だけがタイムスリップして戻って世界の崩壊を止めるっていうのがその大ボスまで続くっていうストーリーなんですよね。なんで あの一回過去に戻るとその世界が崩壊する直前までのパーティーと合流するから彼らの記憶もないし彼らのレベルも低い状態で合流してでえっとまあ世界が崩壊した後のいろんなイベントって悲しいイベントが多いんですよ結局なんか息子がモンスターに変わっちゃってでお母さんが助けに行くけどお母さんは食われちゃったみたいなでモンスターを倒す と,、えー、と息子が正気に帰って。 まあ、僕を倒してくれてありがとうって僕の命ももう持たないから母によろしくって伝えてくれみたいに言うんだけどお前さっき母ちゃん食ってたで食ってたねみたいなだからもう誰も救われないみたいなあとはその恋人に会い に, 人 魚, に 人, 魚の恋人魚が恋人に会いに行くんだけど人間の世界に入ると泡になって消えちゃうけど最後に一目だけ見たいって言って泡になって消えちゃう人魚の話とかもう悲しいエピソードが。 あまりに多くてやっぱその現代社会というかねせちがらさというかねあの普通ファンタジーの世界ってこう何でもかんでも幸せじゃないですかでもドラクエの主人公ってこうなんか不遇だったりとか運命にまあ逆らえないというかね あの悲しい過去を持ってたりとかそういうものを乗り越えていくけど今年の今年のっていうかこ今回の「ドラクエ」「暗すやろみたいなもう誰も救われないみたいなそれでも僕たち生きていかなきゃいけないんだよで希望の星が勇者なんだみたいなちょっとねあのディストピアみたいな感じのストーリーだなと思ってたんですけどタイムスリップしたことでなんかせ世界 の,、ね、その崩壊を止めれるって止めた後の世界 まあ、止めれるんですよ実際その実際の崩壊は止めれてで元凶になってた魔王っていうのももう一回戦うんですけどまあそれも倒すとでもやっぱそれの影響でなんか真のボスみたいなのが蘇っちゃってで世界崩壊の危機になってるからそいつを倒してまあ超ハッピーエンドまで行きましょうっていうストーリーなんで今僕が歩いてるそのフィールドとか世界は全然崩壊すらしてないでしかも崩壊した時のいろんな悲しいエピソードって のまあ、世界各地にあるね悲しいエピソードが起こった各地にもう一回行くとなんかまあもちろん世界崩壊してないからそれをねだからこう荒廃した世界の中でも強く生きていかなきゃいけないなみたいなことをこうまざまざと知らされた後ででもやっぱりファンタジーとかその冒険とか希望の世界だからもう。 過去に戻ってもう全部が全部素晴らしいハッピーエンドに、まあ、持っていくこともできるっていうのがねもうやばいっすねあんなに不遇だったからにはもう今回は助けてあげたいと思うんですよなんか同じ世界をね2回旅する系でいうとドラクエ6とかドラクエ7はもうそうだと思うんですよねあのー ドラクエ6は表と裏の世界があって全く世界地図が一緒でなんかお互いの世界が関係してるみたいなで同じ街を探索することに対して、ね、僕はもうちょっと疲れちゃって6と7は、ね、いい思い出ないんですよね7はこう石板集めて真のその姿を取り戻そうみたいな感じだったと思うんですけど、まあ、7も、あのー、キーファーが辞めたところで辞め、あのー、僕はあの辞めちゃったんで<笑>あの、ね、そんな感じなんですけど今回はねやっぱりあれだけひどい。 経験をさせられたから、今度はこう助けてあげたいな。っていう気持ちで、もう勇者に感情移入ですよ。もう今作で初めて。あの堀井雄二さんがね思い描いてた。その主人公っていうのは自分の分身だから喋らないとだから。 基本的にはその仲間が喋りかけて「はい、いいえ」で答えるとかこうなずくとかね彼自体が言葉を発することはないん で, でしょその主人公に感情移入してくださいっていうようなコンセプトがあるんですけどまあまあまあ別にそんなこともね感情移入せずに今までのね過去作はやってきたものの今回はね勇者になって世界救ってやりたいみたいななんですかねまあ相性が良かったんですかねこの「イレブン」はもう最高ですよそして大闘技場のねあのー プレゼントというかクリアしたのでもらえるなんか光の体験みたいなのをデザイン見たらあのロトの紋章であのキラ剣王あの剣の王の方の剣王のキラがあと大賢者カダルの修行してる時のあの石切った時に生まれたあの光の剣と形が一緒なんですよ。もうそういうのとかマジやばいですよね。あとはまあ前作もあったのかちょっともう覚えてないけど。魔法使いと勇者の 合わせ技でメドローアこれは「大の大冒険」で出てきたオリジナル魔法ですよねあのギガスラッシュとかは前からもあるじゃないですかその「大の大冒険」から逆輸入してきた技っていうのはあるんですけどなんか「メドローア」もあるんやと思って、ね、面白いなと思うししかも今回なんか「海破山」とか「空破山」とかあのー、ア, バンアバン流棟札幌のあのー、技技ですよ技たちがもう使える<笑>しかもあのー、動きも全く一緒で、あのー、剣をの剣を 剣をねこう普通に持つんじゃなくて逆手で持つというかこう盗賊とかそういうのが持つあの逆手で持ってアバンストラッシュみたいなあの切り方で第一弾とかやるんですよもう胸厚でしょ完全に。でさらにまあ伝説の武器のまあ今回ねその世界が崩壊する前まであった伝説の剣と世界が崩壊した時に伝説の剣がまあ魔王に取られちゃうんで自分たちでももう一本剣を作るんですよ。 勇者の剣をだからこの世界には剣が2本あるんですけど1本目はね「ロトの剣」「ドラクエ123」で出てきたその勇者の剣の、まあ、見た目の格好をしてるとで新しい勇者の剣も同じ格好なのかなと思って作ってみたらその束の部分持ち手の近くの部分は、まあ、限りなくその「123」の「ロトの剣」にすごい似てるんだけど剣の先っぽが「ドラクエ456」の「天空の剣」っぽいね。 デザインになってるんですよ。もう胸アツじゃないですか？こうもう完全にヤバいなと思ってでしかもね。あのー、王級の戦士グレイグが仲間になるとかね。もう超ヤバいですよね。もうすまあ、1から6までの。 あの集大成というかもうそういうものがねマジでやばいなと思ってあと な, なんだっけななんかすげえやばかったのあるんだよなまああと勇者の装備も完全にあのロトの装備ロトのあののなんつ頭の鉢金みたいなやつねとかまあロトの盾とかもあの完全にロトの紋章入ってるしまあ世界の名前がねロトゼタシアな時点でお察しなんですけどさらにですよ 世界が崩壊してそれを過去に戻って止めて仲間が全員こうなんかパワーアップしてたらフィールドの音楽はね今までは11のそのオリジナルの音楽だったのが3のフィールドの音楽に変わるんですよ。これもね音楽やべえだろうと思ってまあその解雇中その解雇昔をね振り返ってる人たちのその古いファンのファンサービスで全然新しいものを生み出してないじゃなくてなんかねそういう BGM もね何ていうのかな記号として使われてるというかものすごいねやっぱいいんですよねあとは「空飛ぶ乗り物」の音楽も最初はオリジナルだったのにもうラ ス, トラスボス行く仕様に、まあ、変わったところから3 の, あのラーミアの音楽に変わるとかもう何すかねこうやっぱり「まあ、ファイナルファンタジー」もテーマソングあるし「ドラゴンクエスト」もテーマソングがあるしまあその戦闘の音楽とかもねやっぱり。 いい曲はいいじゃないですか「ドラクエ3」の曲もいいし「4」の曲とかもいろいろいいからそれをねあのオリジナルもありながらあのちゃんとねあの昔の曲も使ってくるっていうしかも使いどころが、まあ、天才的にやばいですよねもうゾクゾクしますよね本当まああとその世界が崩壊した後のこう荒廃したディストピアの中でもまあ結構胸ツなエピソードが2つぐらい僕の中であってあの双子の姉妹の片割れが死んじゃうんですよ で死んじゃってもう何も言えないってなってでそうするとその妹の方その僧侶の方 が、まあ、私お姉ちゃんの、まあ、双子だけどねお姉様の影に隠れてお姉様の背中を追ってやってきたけど私が今度は勇者様を守るんだって言った瞬間にお姉ちゃんの力が自分に宿って賢者になるっていうまあ僧侶と魔法使いがこうレベルアップしたり悟りを開くと賢者になるっていうところのその賢者っていうかフラグもね回収してるんですよね、まあ、結局あの時代が戻ってあの過去に 帰った時にもうその彼女が死なないようにしてるから今は僕のあのパーティーは魔法使いまあ賢者はいなくて魔法使いとまあ僧侶のその双子は仲良しというか今もいる状態なんですけど死んだ後のあの残った者たちがこう意識を変えて頑張るみたいなあの展開も超やばかったですねその賢者になる賢者フラグってここで回収するんだみたいなであとねその魔法使いが死んだ時ですよ みんなこう自分の不甲斐なさとかもうなんか奇跡的に全員生きてたよねみたいな風な感じの集まり方だったんですよ。まあ世界が崩壊してみんなチりチりになってでもみんな集まって奇跡的に生きてたと思ったら実はその魔法使いのお姉ちゃんの方が「あの全員が世界の希望だから私の命はどうなっても構わないからみんなを逃がしてくれ」って言って魔法の最後の力を振り絞ってみんなを逃がしたっていう別に奇跡でも何でもなく一人の女の子の覚悟がね そういうふうにこうみんなを救ったんだっていうことに気づいた瞬間みんな黙っちゃうわけですよ。もう今は誰とも話せないとか自分のこう心を処理するの精一杯って言ってたんだけどあのでも1人だけねパーティーで話してくれる人がいてシルビアっていうおカまなんですよ。で結局おカまって最後優しいなと思ってあのベロニカちゃんのためにね あの勇者ちゃんも一緒に頑張りましょうみたいにそいつもう王様だろうが神様だろうがあの全員ちゃん付けで呼ぶんですけどねそのおカマはねもう誰にとっても優しい最後に優しいのはおカマなんだなみたいなもうほんとやばいですねやばいというかなんですかねまあでもそのねシルビアっていうおカマなんだけどこうラテン系みたいな顔なんですけどまあ本名がゴリアテっていうのもちょっと面白いなと思ってお前まさかゴリアテじゃないのかみたいな。 いやまあそのギャップがねちょっっとと面白いなと思っていな思てやーでもいろんなエピソードねこうまあ3段階ストーリー分かれるんですけどまあ序盤のねちょっと不遇の勇者っぷりなんかまあ魔王の手先がいろいろ情報操作したせいとはいえねこう認められずでも世界を救うっていう。 ところから結局綺麗に世界は救えずに世界は崩壊しちゃったけど最後の希望の光として頑張んなきゃいけないっていうところと過去に戻ってちゃんと真の勇者としてやるっていうこの三段画面も過去作の中でも一番やっぱり面白いなって思うんですよねなんかこう世知辛い現代の中で頑張んなきゃいけないよみたいなことを示唆してるけどでもやっぱファンタジー「ドラクエ」ってもうみんながハッピーにするっていうことも。 大事じゃないみたいなファンタジーはファンタジー現実は現実だけどやっぱり今の現代社会とかを、ね、投影しつつもファンタジーとしてものすごいこうクオリティが高いみたいなのはもうすごい面白いなと思いましてね来週ももうちょい話していきたいですね<笑>そんな感じで8月16日日水曜日お送りししてきましたこれだけはどうしてもどう考えてもやめられないことをテーマにおしゃべりするおはぎバンド石井智明の「あれすることだけやめられない」いかがでしたでしょうか